踊祭りにも総踊りというのがありまして踊り子だけではなく会場の皆さんと一緒に踊って楽しもうという時間がありますその総踊りとしてですね、えー、皆さん青げばしをうしをでょか。最近はね卒業式では歌われなくなってしまった「仰げばとうとし」ですけれども私たちこの歌をなんとダンス曲にして踊り継いでおります是非ですねあの跳ねてるだけでも結構です、ね、拍手拍子だけでもいいです踊ってみたいよというお子さんは一緒に入っていただいてですね一緒に踊ってもらいたいなと思います さあみんな大丈夫大丈夫顔が硬いよ笑顔でいくよみんなにねこの踊ることそして前祭りの素晴らしさえみんなの笑顔で伝えていきたいと思いますさあそれでは最後の曲になりますけれども踊れる子はググッと前に来てわーってわちゃわちゃっと踊っていきたいと思いますそれではいきます、えーえー、これはね2003年に作られて全国の前祭りの子供達で踊られております「前祭り2003青げば尊し」という曲ですぜひですね交じっていただきたい 小学校4年生の時から踊ってて大人になった男の子も今日おいで来てくれて一緒に踊る踊るはい、えー、それではですね行きたいと思います掛け声は OK ですか大丈夫さあそれでは元気いっぱい行きたいと思います途中で真面目なくなっちゃったらぜひ入ってきてくださいそれでは行ってみましょう今秋前松でネットワーク 拍手をお願いいたしますありがとうございますさあそれではですね私たち茨城マイマズネットワークのね子供たちみんなに元気いっぱい踊ってもらいましたみんなでねこの会場そしてこの会場すべてがねボランティアの皆さんで運営されていますそんな皆さんにね感謝の気持ちを込めてこれを申し上げて終わりたいと思います